それでは皆さんお手を拝借せーのいただきハンバー グ, バーグありがとうございますすごい気になるところがなんで私たち割り箸で松岡だけなんかあの あ, あ、これ茅野さんからのプレゼントそうなんですよ、えー、また茅野か <笑> い, やいや、だから、からこれもあれですよ、<笑>なんかすごい苦肉の策だったらしいんですよ、苦肉の策、どういうこ と,、ね、ううこと時間ないのにプレゼント買ってこい<笑>みたいなことを言われて、劇塚さんの誕生日で、うん、誕生日プレゼント、我々からプレゼントしたんですけどなす、なぜかまだゲストにも来ていらっしゃらない茅野さんが、うん、<笑>あのラジオの音声で、えっ、ゲストにも来てないのに、まだいらっしゃってないです、怖、ね、え<笑>な、あいつ。ね<笑><笑> ん多分、これ が, が。貝野さんの問いなんでしょうね。問い。ね、えどういうこと。これが答えだと思。ということんですよ。あ、ね、対策ね、あの対策はしっかりやろう。うん、あ、そうですね。<笑>唐突に。唐突の。いや、大好ですからね。いや、の前に、僕もうかかったんじゃないですか、これ。<笑><笑>まあまあまあ <笑>気になる、何、いって茅野のいって何いててのや、このナイフのようなナイフのよう な,、ね、な気持ちをあなたに持ってるよっていうえこういう感じのうわ<笑><笑>松岡をやってやるぜって思ってるい や, いやいやいやいや、先生、復刻ですかでこれ、すごい切れるんですよ、そんな切れるの、そのナイフいや、ビビンゴこれめちゃくちゃいいナイフとフォークだもんね、そうで す, ねすごく多、ね、分、はい、大切に選んでくださったやつ。うん 私もなんか持ってくればよかった、そういうやつ。えそういうやつ。<笑>ストローとか。何<笑>ストローストロータピオカ飲むストローみたいな。ね、これで松岡君、<笑>食べてね、みたいな。このストローでハンバーグ を, <笑>ーグを食べてね。<笑>トいを。すごいっすね。なんかえー、やけす松岡へ飲むい。じゃあ食べよっか。ね、食べましょう。ね、はい、食べましょう。ハンバーグしましょ う, か い, たましょう、はい、いただきます。いただきます。